皆様、こんにちは。ジェネスクラウドサービスマーケティングホームの吉野と申します。本日は、ジェネシス続き電機共同セミナー、コンタクトセンター在宅化の壁に挑む、クラウド型コンタクトセンターサービス、ジェネスクラウド CX の活用と運用対策と題しまして、セミナーを開催させていただきます。ご参加ありがとうございます。では、まず、はじめに、皆様のですね、画面上、 ズームーの方に QA ボックスがございますセミナー中は随時こちらから質問を投げていただけますのでぜひ遠慮なくこちらからご質問くださいまたご質問については基本的に最後にですね QA コーナーを設けておりますのでこちらで回答させていただきます最後までご参加いただけないお客様でですねご質問がある場合にはその上旨記載いただき匿名ではなくて記名にてご質問いただけましたら後日 連絡の上回答させていただきますまた画面が見えない、音声が聞こえないなどもこちらの QA ボックスをご利用いただければと思います。基本的にはブラウザーをリフレッシュしていただきますとなることが多いので、ぜひお試しください。はいでは本日の講演者の皆様になります。まずカルディアクロス代表、泉優子様そして続き電機株式会社第二営業課の山本。 さんにお話いただきますこちらが本日のアジェンダとなっております最後に休 a ございまして終了の目安は16時としておりますので最後までよろしくお願いいたしますそれではですねちょっとここで皆様にご質問をさせていただきたいと思っておりましてご質問についてですね山本さんと一緒に見ていきたいというふうに思います 山本さん、こちら入っていただけますでしょうか。はい。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。今ですね、皆様の前に、えーえー、2つですね、ご質問をさせていただきました。まずですね、今日在宅をテーマにしておりますけれども、本日はどちらからご参加いただけましたでしょうか。山本さん、今日はどちらから参加ですか今日は自宅からですね。 はいはいですねえー、私も、はい、自宅からの参加になって、えー、もう自宅からセミナーをやるのが当たり前のようにちょっと<笑>、はい、なってきてしまっているんですが、はいはい、まさかこんなことになるとはとは思っておりましたけれども、うん、でもそうですね、あの多分皆様、ご自宅から参加されている方も多いのではないかと思います。うんうん、そして二つ目がですね、本日のご参加の目的をぜひお聞かせいただきましたら幸いです。まあ、あの本日の、ね、講師も 話をしながら、ちょっとそのあたりも考慮しつつお話できるかもしれませんので、ぜひお願いいたします。はい、ご質問、えー、ご回答いただきました。ありがとうございます。ではですね、そろそろ投票をちょっと終了してみたいと思います。結果についてですね、皆さんと一緒に見ていきたいというふうに思います。では、皆様の画面に結果をお出しします。はい、見えてますでしょうか。えー、本日 あれですね。結構、オフィスの方も多いですね。45% がオフィス で, で、ねえー。自宅から。はい、55%。やっぱりだいぶこのあたりは変わってきましたね。以前はもっと、ね、はい、ご自宅からの方多かったように思いますよね。うんうん、はい。そして、2つ目ですね。本日の参加の目的というところで、一番多かったのは、ジネスクラウド CX で効果的な在宅に方法を教えた。ありがとうございます。うんうん あとは在宅事例ですね、興味があるので、とということでやはりあのそうですよね、在宅をもうすでに開始されているお客様の話、うんはい、あ話、ぜひ参考にしていただきたいというふうに思っております。はい、ありがとうございます。共有を停止させていただきます。はい、それではですね、早速、じゃあ公演の方に入っていきたいと思うんですが、まずは、えー、カルディアクロスの泉さん。 お願いいたします。はい。よろしくお願いします。はい。えー、では、改めまして、皆様、こんにちは。 えー、今日はお忙しいところ、なんかこのような会にえお集まりいただいて誠にありがとうございます。えー、私、カルディアクロスの泉優子と申します。えー、どうぞよろしくお願いいたします。 最初にですね、簡単に自己紹介をさせていただこうかなというふうに思います。はい。えー、まあ、だいぶ前ですね、9九1994年に初めてアメリカの企業のインターンシップ制度で、えー、テレマーケティングと出会いました。えー、そこからですね、えー、BPO さん、アウトソーサーで働いたのをきっかけに、 いたしましてアパレルの通販とかオフィス分部医療機器などの主に外資系の企業ですけれどもインハウスのセンターを運営いたしましたその後ですね、2015年まな、あ、となく会社員としてはもういいかなという感じがいたしましたのでコンタクトセンター業界の恩返しということを志して独立いたしました今はフリーランスで え、コールセンターとか、え、あとはま、全くコールセンターは関係ない、え、企業様もありますけれども、え、組織づくりとか人材開発、え、などのお手伝いをしております。はい えー、ではというところで今日はですね、えー、こんな感じで、えー、お話ししていきたいなと思っております。まあ、20分というところでですね、あのー、多分一つ一つ話し始めると本当に時間がなくなってしまうので、えー、ちょっと簡単にポイントだけつかあのつまみながらお話ししていきたいと思っております、えー。ただですね、あの、もし皆様ご質問ありましたら、あの、いっぱいお送りいただけましたら、あの、そこのところも、あのー、 重点的にお話ししたいと思ってますので、えー、ぜひ遠慮なくお声をお寄せください。はい、えー。ではというところですね、最初に在宅センター運営の三大要素というところで、まあよく人物金と言いますけれども、えー、今回はですね、人材管理と、えー、あと運用ですね、オペレーションルール、えー、そしてそれを支えるシステムというこの三つの柱でお話ししたいと考えております。 と言いますのも、まあこれ本当に三つどもえと言いますか、あのー人が足、人語りでできないところは、あの、運用ルールで補ったり、システムで補ったり、またシステムで補いきれないところは、やっぱり運用ルールとか人の力で補おうというですね、まあやっぱセンター長として運営していると、どれも完璧ということはなくて、この三つをバランスよく組み合わせながら、あのー、 いろんな施策をやっていくということになりますので、えー、このあたりですね、あのー、この3つの組み合わせを皆様にもバランスよくお考えいただければなと思っております。えー、では一番最初に人材の話からいきたいなと思います。はい。 えー、在宅へですね、まだこれからあの導入するのでそれに備えてヒントをもらいたいというような回答も先ほどえありましたけれども、えー、まあやっておくべき事前準備ですね。多分去年もう本当に勢いで在宅になだれ込んだ方々は、後から追っかけでこういうことをやってらっしゃったと思いますけれども、 もし今これから始めるとしたら、大体これぐらいは準備しておかれると安心かなと思います。で、一番最初ですね、やっぱり一番あの入り口。 在宅勤務やりますかやりませんですかもしくはやりたくないですかという、そのご本人の意向確認ですね。なんかあの感染が本当に拡大しているときは、やはり電車に乗るのが怖いとか、3密の環境が怖いというような、あの感染に対する恐怖があるので、割と在宅意向が強かったりするんですけれども、今みたいにこう、ちょっと落ち着いた感じが出てしまうと、やっぱり家で一人でやってるよりは会社でみんなに、 と一緒にやりたいなという気持ちが出てきたりとかしてですね、なかなか 100% 在宅、100% リアルっていうのは難しいかなと思っています。なので、まあ理想としてはやっぱりこうハイブリッド型になるかなと思うんですけれども、その中でもですね、多分皆様方の運営してらっしゃるセンターの性質とか、そのコミュニケーターさんの力量レベルなどによって積極的に在宅したいっていう方と、いや、もう本当にやりたくない会社でやりたいっていう方いらっしゃる あると思いますのでそこはあの押し付けるということではなくてまず一番最初はニュートラルにえ皆様の意向確認されるといいかなと思いますで、それと合わせてですねもし在宅勤務をするとしたら、えー、自宅で実際にで就業できますかという環境確認ですね、えー、もちろん wi-fi あるなしというところから始まりまして、えー 一人暮らしの方だったらそんなに問題はないと思うんですけれども、例えばペットがいるとか、お子さんがいらっしゃるとかですね、なかなかあの、電話に集中しにくい環境というのもあるかなというふうに思います。あの、今もですね、私こうやって皆さんに聞こえてないかなってちょっと心配なんですけれども、実はあの、一軒家なんですけど、横でですね、子供たちがワイワイ言ってる声が聞こえてきていて、ちょっとこう、なんとなく、 そわそわしてしまう部分もありますので、えー、やはりですね、物理的な就業確認、あの、就業環境というのは確認しておかれるといいかなと思います。で、三つ目ですね、非常に重要なのがここですね、えー、いきなり在宅できるかどうか。 ということで、えー、在宅運営をされたセンター長の方々、あのー、皆様言われるのは、やはりですね、一人で独立して運営できる、あのー、オペレーションできる能力があるかどうかというのが、えー、非常に大きなポイントになります。 なので、スキルですとか、あと、能力ですね、え、オペレーション、会社でオペレーションができたとしても、実際に、あの、IT スキルですね、え、PC 落ちちゃった、固まっちゃったとかですね、プリンターにつなぎ方がわからないとかですね、え、いわゆるこう、デジタルの基礎力みたいなところも必要になると思いますので、え、そのあたりもですね、どういうスキルがあって、どういう能力があったら、え、家で、 在宅ができるのかとかと、えー、そのためにはこういうこれを勉強してくださいこのコースを受講してくださいみたいな、えー、そこの定義とか明文化ですね多分あの会社でやってる時にはそういったところ の, あのスキルチェックの中にそういった項目が入っていない可能性もあるかなと思いますのでその辺りはこの機会に、えー、きれいに整備しておかれるといいかなと思います。 で、あと、人事的な側面で言いますと、やはり雇用契約ですとか、就業条件ですね、働く場所が変われば、当然雇用契約書の中にそれを盛り込まないといけませんので、そのあたりですとか、あと、交通費どうするのかとかですね、派遣スタッフさん使ってらっしゃるようでしたら、派遣先、派遣元か、派遣元との契約書の提携とかですね、そのあたりもきっちりと整理されるといいかなと思います。 で、あとですね、多分5つ目ですね、あの、在宅っていうと、皆さん一番心配されるのがこれかなと思っておりまして、その個人情報を扱ってるから、在宅は無理だよ、と、えー、言って、 言われれる方非常にに多くて、えー、まあそそも確かにそうなんで、すねでこれって本当にいろんな側面が、まさにあの人と運用ルールとシステムと、えー、3つで、えー、の軸で考えないといけないと思ってるんですけれども、まあ、人の問題で言いますと、えー、これ本当にあのやってしまう人というのは、それ会社であろうと家でやろうと、やっぱりやってしまうことはやってしまうんだなというのは、さまざまな企業のセンター長のお話を伺ってて、とてもそう思います。 ましたメモ帳禁止とかにしていても本当にこう記憶でその顧客番号を覚えて帰ってしまって家で、えー、そのポイントを ほ, ほっときっぱなしにしてる方のポイントを使っちゃったみたいな事例も聞きましたのでちょっとそこ難しいなと思うんですけれどもまあ一応ですね、えー、ちょっとだけハードルを上げるとか本人に意識を高めていただくためには守秘義務の確認 とか、あと制約書ですね。多分こういうのって入社の時に一回こうサインしただけで、その後見ることってないと思うんですね。でもその在宅勤務に移行するにあたりまして、改めてこういうことがあるよ。 気をつけてねっていうのは、あの、お話ししておかれるといいかなと思います。まあ、会社を守るという意味もありますけれども、ご本人が結局そういう何か事故とか事件が起きてしまって、一番傷つくのは、あの、ご本人だと思いますので、あなたを守るためにも、これちゃんと読んで確認してねということをお話ししておかれるといいのかなと思います。はい。でえー、続きまして、えー、では、運用に関わる問題ですね。 えー、これもですね、いろいろなあの在宅運営経験されたセンター長さんたちが口々に言われたことをここにまとめてみました。でえー、全体プロセス、まあ、特に電話を切った後の事務プロセスですね、なんとなくあの会社にいるときにはそれが普通に流れているので、 なあのただじゃあ PC 持って家に行ったらそれでできるんじゃないかというふうに思い込みがちなんですけれども、えー、ちゃんとプロセスをシミュレーションですね、デスクトップドリルみたいな言葉も使いますけれども、えー、じゃあここでお客様逮捕しました。そのための資料は、えー、ここにあります、えー。それを受けたらここに入力します。で、こういうのを追っかけていくと、どこかで、あ、意外にお客様からの確認のファックス入ってくるじゃん。 とかですね。えー、ここの承認プロセス、紙になってるじゃん、みたいなのが、えー、結構見つかってるというお話を聞いております。えー、あと、プリンターですね、えー、の問題もありますので、ぜひ、これを機会に、一旦、プロセス検証をしていただけるといいかなと思います。え、えー、あとは、朝礼とか幽霊の会議体の整備ですね。あの、なんとなく、こう、リアルでやっていると、えー、電話終わった人から、 こう、スルスル帰っていくみたいなところもあるかもしれませんが、ここはやはりですね、意図的に皆さんでこう、集まって、えー、まあ、あの、ズームとか、Teams とかいろいろお使いだとは思いますけれども、その中でちょっとこう、クールダウンするような時間帯を設けられるといいのかなと思います。 で3つ目ですね、手上げエスカレーション。これもですね、SV さんも大変ですし、えー、手上げを要求するコミュニケーターさんたちにとっても一番ストレスが高いところかなと思います。特にですね、あのー、実際にこう、ラウンドをしていらっしゃるような SV さんがですね、SV さんがセンターの中を歩き回って困っている人を見つけて早めに声をかけてるという え、運用をされているセンターでは、え、これができなくなりますので、結構な、これが一番大きなハードルというお話も聞きました。で、え、本来はですね、電話の仕組みの中に、こう、 内線電話で聞いたりとか、あとチャットで質問できる機能とかがあると思いますので、えー、ここのところはですね、きっちりルールを定めて、あのー、電話を保留にしたまんま、やきむきやきむきコミュニケーションさんが困ってしまうとか、そういうことにならないように、えー、ルールとか運用をきっちり定めていただきたいなと思います。 で4番目も同様にですね、まあ、あの、もう今そんなにないとは思うんですけれども、ちょっとや、あの、ご機嫌を損ねてしまったお客様とかが、ま、永遠、あの、ごねごね、ご ね, ごねごねごね言っていたりとか、あと無言になったまんま、こちらから何度声をかけても、えーえー、反応してくれないとかですね、えー、そういったハラス、まあ、いわゆるハラスメントコールと内部では呼んでおりますけれども、そういう時の対応ルールというのは、ぜひ、 明文化しておいていただきたいなと思います。え、これがですね、多分、今は、あの、センターでやっていれば、え、保留にしたりとか、まあ、もしくは、このね、え、マイクのところを押さえて、すいません、さっきから何度読んでも返事してくれなくなっちゃいました、みたいな相談ができるんですけれども、これはリモートではできませんので、え、そこのルールですね、例えば、あの、まあ、3回、 で呼びかけてお返事がなかったら、最後にあのお返事がないようですので、では失礼させていただきます。って言って切るとか、なんかそういうルールをしっかり作っておいていただきたいなというふうに思います。 その次のですね、ランチ休憩などの席を外れるときのルールですね。これもセンターにいれば、あの前の時間のランチ1便2便3便みたいな感じで、先にランチに行った人たちが帰ってきてないので、帰ってきてから自分は席立とうかな、みたいな気持ちが働くはずなんですけれども、家で一人でやっていると全く他の人の状況が見えない。 という弱点がございます。あの、SV とかマネージャーの側はですね、CMS でコール管理ができますので、何人電話に出ている、何人履席しているというのが見えますけれども、これもですね、あの、コミュニケーターさんは見ら、見る術がないと思いますので、そのあたりのルールもきっちりと定めておいていかれ、あの、置かれるといいかなと思います。まあ、これを機にですね、あの、コミュニケーター全員に CMS が見られるようなツールを入れたというセンターもありましたし、 えー、もう時間になったらきっちり行くっていうルールにしちゃいましたみたいなあのセンターもありましたけれどもなかなかですねコミュニケーター規模の小さいセンターなら全員がそれを見られるようにするっていうのもいいんですけれども数百席規模になってくるとそのライセンスだけでも結構大変な金額になってしまう可能性もありますのでそのあたりはルールを決めておかれるといいかなと思います であとですね、えーまあ、最後はですね、これセンター上側にとって実は最大のチャンスと思っているのはこれなんですね。あの、やっぱり朝の半ピークと夕方のピークとかですね、夕,、えー、夕方6時以降の時間にもう一山来るみたいなところって、えー、今まではどうしてもですね、あのー、 その時間帯に人を増やすということが難しくて、もう最後の1時間は人も減るので、えー、修羅場ですみたいなお話聞いてたんですけれども、実は、あの、在宅勤務にすると、これが可能になるのかなと思っています。例えば、えー、昼3時間休憩をしといて、えー、朝と夕方の繁忙期、一番忙しい時間帯にだけ電話に入ってもらうとかですね、そういうことがしやすくなるかなと思いますので、えー、そのあたりのシフト、ルールもぜひ、えー、この、 機会に検討していただきたいなと思います。はい。で、えー、最後ですね、システムに関わる課題でございます。えー、やはり何があってもどう、もう一番気になるこれですね、情報セキュリティ対策というところで、えー、マシンクライアントもそうですし、えー、USB が使えないとか、プリンタケ ー, ーブル、あの、つなげないようにしておくとか、いろいろ、えー、工夫ができると思いますので、そこはぜひ、この後、鈴木天気さんのお話、聞いていただきたいなと思います。 あとですね、通信方法、電話をどうやって自宅で受けるかというところですね、IP を使うのか、えー、もしくは会社の携帯を全員に支給して、えー、そこに着信させるとか、えー、あとですねあの、聞いたお話では、家に優先の電話ですね、いわゆる家でのある人にだけ、その優先の電話回線を使わせてもらってやってますというようなお話も伺ったことがあります。まあ、やはり優先の電話を使うのが一番品質がいいのは間違いないんですけれども、えー、今ですね、自宅、 普通の家電持ってらっしゃる方もかなり減ってきていると思いますので、えー、このあたりのお話も、えー、この後、鈴木天気さんのお話聞いていただけるといいかなと思います、えーまあ。あとですね、FAQ ナレッジ、これもクラウドになっていないと結構大変なことになります。で、えー、これのクラウド化と、あとですね、その外部アクセスですね、クラウドになっていても会社の中から使っているときにはそんなに、あの、 感じない、違和感を感じないと思うんですけれども、外部から入るとですね、そのファイアウォールをいくつも超えていくとか、えー、そういうその接続方法によっては、かなりレスポンスが悪くなってしまうというお話も聞いたことがあります。そうすると、えー、実際の電話応えで使うのは厳しいかなということもありますので、このあたりも事前にしっかりチェックしておかれるといいかと思います。 で、え四、ー、つ目、稼働ステータスというのは先ほどお話しいたしました。今、誰が電話中で何人休憩に行っていてとかですね、誰がフーコールワーク。こういうのが、あのー、コミュニケーターさんの側に何か見える仕組みがあると、だいぶお互いに協力し合えるようになるかなと思います。で、最後ですね、えー、部内コミュニケーションス段の拡充というところで、やはり、あのー、家でやる、家で仕事をするのはお気楽という方も、 大多数いらっしゃいます。でもその一方で、一人暮らしの方とかですね、もうお客さんと電話した以外、誰とも話してないみたいになってくると、かなり家で孤独感を深めていくというお話も聞いております。なので、まあ、SV さんとかリーダーさんとのコミュニケーションに、あの、何かチャットとかですね、いろいろ皆さんツール使っていらっしゃると思いますけれども、そこはですね、それぞれグループ、 を作っていただいて、SV との相談チャンネルとか、あと SV やリーダーが全く入らないコミュニケーター同士のグループチャットとか、いろいろですね、選択肢をいくつか作っておかれるといいのかなというふうに思います。はい。ということで、ちょっとお時間なくてですね、機管中のように喋ってしまいましたが、在宅センター運営の三大要素ですね、人材、そして運用ルール、さらにシステムのフォローできるところ、 というところでこの三つの軸でお話をさせていただきました。えー、至らないところあったと思いますが、この後は多分山本さんがカバーしてくださると思います。はいということで、えー、一旦ここで終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。ナミさんありがとうございました。あの本当に分かりやすく三つの軸からまとめていただいてありがとうございます。はい。はい。では、えー、続きまして続き電機山本さんお願いいたします。 補順によろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、お願いいたします。今資料は映ってますかね。はい、映ってます。はい、ありがとうございます。 すみません、皆様、えー、こんにちは、えー。本日はですね、年末に差し掛かってお忙しい中でですね、えー、本セッションへご参加いただきまして、誠にありがとうございます。鈴木電機の、えー、コンタクトセンターソリューション営業特活部の山本京平です。えー、今回ですね、えー、コンタクトセンター在宅化の壁に挑む、ジェネスクラウド CX の活用と在宅運用の対策と題しましてですね、 えー、在宅のコンタクトセンター導入課題に対して、ジェニスクラウドがその在宅運用に適しているポイントについてのご紹介と、えー、在宅環境の実現に向けた一歩目のご提案としてさせていただきたいと思いますので、えー、本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、まずはじめにですね、簡単に弊社の、えー ご紹介を簡単にさせていただきます。弊社ですね、続き電気、1932年にですね、電話を中心とする電気設備工事を提供する企業として創業しました。以来ですね、80年近く長きにわたりですね、数多くのお客様へ、情報通信ネットワークサービスを中心とした幅広い IT 領域で企業様向けにご支援を行ってまいりました。 それらのソリューションの一部として、コンタクトセンターソリューションがございまして、私の所属しているチームは、その専属のチームとなります。はい、で、えっと、ここから、えっと、テーマの内容に入っていきたいんですけれども、先ほど、あの泉様の方からもですねお話ありましたが、えー、在宅コンタクトセンターの課題について、えー、というところで、えー我々、私の方でも簡単に整理させていただきたいなと思います。 えっとまあ、近年、ですねコロナウイルスの前によって、企業の活動っていうのは大きく、えー、変化が余儀なくされたかなというふうに思っておりますあの先ほどアンケートにもあったかと思うんですけれども、まあ、半, 半数以上の方々が、えー、と自宅から今回もご参加いただいているということでしたが、今、まあ、あの今一時落ち着いてはおりますが、一時期、非常事態宣言とかのはあは、あのもっと多くの割合の方が自宅でえお仕事されていたかと思います。 で、コンタクトセンターにおいてもですね、非常にまあ、コロナ禍であって非常に多くの問い合わせ件数が増えている状況であったりとか、まあ、コンタクトセンター自体もですね、感染防止の観点から、えっと、規模の縮小であったり、まあ、従来モデルの維持が困難となっているというようなあの状況があったかと思います。でそうした中ですね、えっと、在宅のオペレーターの導入というのが、えっと、注目を浴びてきたというようなあの背景があるかと思っております。 こうした中 で, です、ね、実際に家電をしてくるエンドユーザー様にです、ね、オペレーターの在宅化というのが許容できるかという質問に対してです、ね、87% 以上もです、ね、多くの人から賛成が得られたというような結果が出ております。その際にです、ね、望まれることとしては、セキュリティの確保であったり、対応品質が変わらないこと。 などですね従来のオフィス環境と同等のサービスが提供できるというようなところがエンドユーザー様に求められているというようなことが分かりました。というところですね、これまでと変わらない品質でサービスが提供できれば、オペレーターをどこに、どこを職場としても構わないといったような傾向があることが分かりました。 でえーまあ、本日の最大のテーマですが、えっと、コンタクトセンタ ー,、えー、在宅のオペレーターの導入というところにあたり、ですね、えーまあ、それぞれの課題に応えられるソリューションこそが、まあ、Genesis CloudCX というふうに、えー、我々考えております。はい、というところで、えーっと、在宅コンタクトセンターの、えー、環境の構築。 に関する課題を、えー、と一旦整理させてもらった上で、ジェネシスクラウドが、えー、その課題に対しても、えーとまあ、対応で き, できるという、まあえー、在宅環境の構築に適しているポイントというところをあのご説明させていただきたいと思います、えー。まずこのスライドで課題の整理させていただきたいと思います。えー、まず1点目がですね、えー、在宅にいるメンバーの通話の 音, 音声品質というのが確保できるのかという点です。 問題なくですね、業務ができるふうにするには、まあ、音声品質というのが在宅業務を実施していく中でも、えー、と必要な条件となります。2点目が、ですね、センターの運用面にも関わってきますが、えー、在宅環境で従業員同士が対面 で, も対面でない状態で、ですね、コミュニケーションが希薄になってしまわないかという点です。 また、そこで意思疎通ができなくて、業務運用に影響が出ないかというような点も挙げられるかと思います。3点目はですね、システムのセキュリティ面に問題ないかという点です。4点目が、外部システムとも連携ができるかという点でございます。センター、センター環境 で, です、ね、連携できていたものが、在宅業務でできなくなってしまうということになりますと、業務に制限が出たりとか、 運用に影響が出てしまわないかというような課題も挙げられるかと思います。で5点目ですね。こちらは従業員が在宅で業務するにあたってですね。えっとまあ、センターの運用管理だったりとか、人的リソースの管理というのが十分に行えるのかという点です。6点目がですね。 えー、まあ現在、こういったえ在宅環境の構築を求められているような女性の中で、コストであったり納期というのがどの程度かかるものなのかというような課題を挙げさせてもらいました。でこれらの課題に対して、でジェネスクラウド CX を活用して、どのように対応していくのかというのをえ次のスライドから説明いたし ま, す、はい、でまず、音声品質についてですが。 クラウド6では、えー、在宅運用時に、えー、大きく音声の通話方式が2パターンございます。えー、1つ目は、ですねインターネット経由の通信で WebRTC フォンを利用した、えー、通話です。えー、2つ目が、電話も経由の通信でモバイルフォンであったりとか、あとは先ほどあった家電だったりとかに、えー、かけるというような通話方式になります。 えー、まあ 音, 声業務音声通話とですね業務だったりっていうのを1つの PC で完結するこ と, があすることなど考えますと、WebRTC、まあ、フォンを利用した方式があの非常にシンプルかと思います。でここで、あ, あの我々のお客様の事例なんですけれども、えっと、400、500席程度のですね、えっと、センターをお持ちのお客様で、 まあ、あの、ジェニスクラウドを活用して、えっと、まあ、コロナ禍になってからはもうほとんどこの WebRTC フォン の, あの方式の構成にしまして、基本的にオペレーターさんはもう在宅で勤務するというようなあの構成を取られたお客様がいらっしゃいました。で、えっと、一応、まあ、もう1年近くですかね、稼働していますけれども、えっと、基本的にあの大きな、えっと、音声品質の問題等はなくですね、運用されているというようなあの実績はございます。 ただしですね、あの、先ほど泉さんから申しあの、お話ありましたが、在宅にある、まあ、インターネット環境であったりとか、LAN 環境によって、やっぱ品質っていうのは依存する点っていうのはございますので、まあ、仮に品質が、あの、品質に問題生じた場合もですね、えっと、モバイルフォンを、まあ、電話機として、まあ、毎週は家電を、えっと、電話機として切り替えて利用することが可能です。はい。で、このように、まあ、ジェネスクラウド、 シェックスでは在宅環境においてもですね十分な音声品質が確保できる構成と、個性を取ることができます。はい、次に、ですね意思疎通であったり、従業員の意思疎通であったり、コミュニケーションについてです。ジェネシスクラウドでは、ですね利用者の人がプレゼンスがですねリアルタイムに確認することができるというような機能とですね、 それからセンター街のコミュニケーション機能であるですねチャット機能というのが実装されております。でこのチャット機能ではですねオペレーター同士、もしくはオペレーター、スーパーバイザー、それからグループ間でのコミュニケーションというのが取ることできます。プレゼンスについてはですね左 の, あのイメージを参考にしてもらえればと思いますが、応答家の取り込み中、 えー、離席中、えー、それから休憩であったり、食事、会議、トレーニング中、こういったステータスを設定することができます。また、ですねそれぞれのステータスに、あのサブのステータスをですね10項目までカスタマイズすることが可能です。で組織全体や、まあ、グループごとにもですねメンバーのステータスを確認することができます。 チャットに関してはですね、右のイメージになりますが、1対1のチャット、それからグループのチャットがございまして、画像の、画像ファイルの共有であったりとか、あの過去のメッセージ検索といったような機能もございます。えっと、これもまあお客様の事例にはなりますけれども、えっと、こういったまあプレゼンスであったり、あとはまあチャットとかですね、えっと、オペレーター間のコミュニケーション、スーパーバイザーとのコミュニケーションとかっていうのを別の、えっと、まあ音声、 基盤とは別のものでですね、えっとソリューションを入れて対応していたというようなお客様が い, いらっしゃったんですけれども、まあ、このジェネスクラウドであれば、そういったものがオールインワンで提供されておりますので、まあ、1つのこのジェネスクラウドの中で全て完結できるできましたといった、えっと、事例もございましたので、はい。えー、というところで、このジェネスクラウドではですね、在宅環境においても、まあ、 えー、従業員間のコミュニケーションっていうのを、えー、在宅環境でも、えー、従業員同士のつながりっていうのを守っていくことができるといった点がございます、はい、次にですね、えー、セキュリティ面についてです Genesis Cloud、えー、CX ではです、ね、強固な、まあ、セキュリティが確保されているというところで Genesis Cloud、えー、CX の基盤となるですね、まあ、AWS 含めてて、ね、数多くのセキュリティ規格に準拠しておりますパ ブ, リッククラウドパブリッククラウドにおける個人情報の保護に特化したです、ね、あの ISO 関連の規格であったりとか、まあ、GDPR、PCI、DSS などです、ね、各セキュリティ規格に準拠しているサービスとなっております。こういった点からもです、ね、セキュリティ面において在宅環境に適しているといったあのサービスになっております。 はい続きまして、外部連携についてです。ジェネスクラウドでは、ですね数多くの外部サービスとシステムに連携することができます。ジェネスクラウド単体で持っているコンタクトセンターのオールインワンの機能と、プラスして、こういった外部サービスとの連携を含めて、ですねお客様のニーズに合わせた最適なコンタクトセンターの実現というのが可能になります。 また、ですねその機能がオペレーターさんの場所を問わず、センターでも在宅でもというところで提供できるといった点がございます。つまり、ですね在宅環境でもオフィスセンターと変わらないですね業務品質というのを提供することができます。ちょっと外部連携の話に絡めてで、あの参考までなんですけど、ちょっと AI の活用といったところもご紹介できればなと思います。 あの現在、AI の活用だったりが注目を浴びておりますが、ジェネシスクラウドと AI の連携で言うと、グーグルと、グーグルの CCAI との連携などが あ, のあったりすると思います。で、その他にもですね、あの弊社のパートナーでもあり、えっと、ジェネシス社のです、ね、テクノロジーパートナーでもある、えっと、HM コム社のです、ね、テリーという AI オペレーターのソリューションがございまして、ちょっとこちら、ご紹介できればと思います。 この AI オペレーター、テリーでは、ですね電話着信を24時間自動で大料とすることができます。また、お受けしたですね電話の内容っていうのを、独自の音声認識技術によってテキスト化することができます。で電話版のようなですねシンプルな対応だけではなく、カスタマイズを行うことで、コールセンターでの通販受注など、複雑なオペレーションも AI が行っていくことができます。 構成としては、ですねキャリアサービスを利用して、テリーの方に転送する構成と、ジェネシスクラウドとテリーが接続するといった構成がございます。事例としては、ですねある通販業者様の事例ですが、AI が顧客との自然会話によって、ですね通販受注の受付完了、それから受注業務というのを無人化することができたというような事例がございます。 背景としては、番組の放映中に受注電話が集中していて、配置のオペレーター以上の入電があると雇量があふれるで、多くの電話がつながらない事象が起きているといった背景がございました。こちら、そのテリーの導入によっての効果としてはですね、AI による自動応答の導入で、24365の受付が可能になりまして、コールセンターの運営効率化、それから受注機会の損失の減少、 こういった AI の活用によって、ですね業務の効率化であったり、機械損失の削減、そして対応時間の拡大を実現するようなあの事例がございましたので、えー、ちょっとここは参考までにご紹介をさせていただきました。はいえー、本題に戻りまして、えー、続いてはコンタクトセンターの運用管理についてです。 ジェネシスのですね、WEM ・ワークフォースエンゲージメントマネジメントというのは、ですね、WEM の機能がございまして、こちら、コンタクトセンターの運用管理を行っていく上での機能になっておりますで。大きくですね、3つカテゴリーが分けることできまして、1つ目はですね、品質保証とコンプライアンス、すなわち対応の結果と品質管理からですね、改善活動を行っていくための機能がございます。 2つ目は、ですね従業員のパフォーマンス、それからエージェント業務の教育、そして成果を認識、評価するための機能がございます。3点目がですね人的リソース管理、スケジュール、人員シフトの作成など、ですね、まあ、人的資源を管理するための機能になっております。 でえー、とジェネスクラウドの中でですね、この AI の活用だったりっていうのは進んでおりまして、まあ、その中でもこの WEM の分野においてはかなり積極的に、あのー、なっております。捕虜 の, の予測からですね、最適な人員と人員の配置とシフト作成、えーまあ、それから音声のテキスト化をはじめとして、さまざ、あ、まな機能の実装が、このジェネスクラウドのオールインワンの中で、えー、と実装が始まっております。まあ、コンタクトセンターをですね、よりこう 効率的にかつあの戦略的に運用していくためのデータの蓄積であったり、まあ、AI の活用を含むですね、この WEM の機能によって、運用面の負荷というのを抑制して、事前策の提示など、アクション志向へ推進していくような機能となっております。こういったところからもですね、この WEM 機能によって、まあ、在宅業務環境において、容易にコンタクトセンターの運用管理というのを行っていくことができます。 はい次に導入と、導入に伴うコストと納期についての点でございます。コストについてですが、サブスクリプションの提供モデルのため で, ですね、安価に導入することができます。各機能ごとにですね、サーバーであったりが必要になることもないためですね、オンプレミスの構成と比較して、必要なハードウェアというのを簡素化することができます。 それからサブスクリプション契約いただくことで、ですね、各機能ごとに何かをアドオンすることなく、ですね、コンタクトセンターに必要な機能というのが提供されております。また、音声通話だけでなく、ですね、メールであったり、SMS、それから各 SNS 等のですね、デジタルチャンネルにも対応しておりまして、それがサービスとしてオールインワンで提供されております。 あとはまあ納期についてですが、えー、まあ他農機で導入していくことが可能となっております。というのもですね、まあ、オンプレットも比較してあの必要なハードウェアというのは少なくなりまして、まあ、設計から構築までにかかるあの時間というのも少なくなって、えー、少なくなります。 また、えー、在宅環境側の話にはなりますが、えっと、PC のアプリケ、PC 側にアプリケーションをインストールしたりとか、まあ、VPN のインフラ環境が必須っていうことではないため、まあ、あの、在宅導入に向けた準備にかかる負荷も少ないという点がございます。はい。まあ、こういった点からもですね、在宅コンタ、えー、在宅の環境っていうのを容易に構築していくことができるというふうに考えております。 はい、えー。それではですね、これまでご説明した、えー、Genesis Cloud CX が在宅運用に適しているポイントというのをまとめさせていただきます。えー、まず1点目が、えー、WebRTC フォンの、えー、通話とモバイルであったり家電の通話っていうので2パターンの通話方式がありまして、まあ、在宅環境においても十分に音声品質を確保できるという点でございます。 2点目がですね、プレゼンスやチャット機能により、従業員間でのコミュニケーションと意思疎通が取れるようにして、従業員同士のつながりを守っていくことができるという点です。3点目がですね、各セキュリティに準拠していることからも、セキュリティ面において在宅コンタクトセンターに適しているという点です。 4点目が外部システムの連携がシームレスに行えるところから、ですねお客様のニーズに合わせたコンタクトセンターの在宅での環境というのが実現できるという点です。5点目がですね WEM 機能によって、在宅環境においても容易に運用管理というのが行える点です。 で6点目が、えー、構築期間やコストの面からも、えー、在宅環境の構築というのが容易に行えるという点です。はいえー、まあ今後、皆様のです、ねえー、在宅のコンタクトセンター導入、検討される際はです、ね、えー、ぜひこの Genesis Cloud CX というのをまず候補にご検討いただければなというふうに思います。はい、で最後にはなりますが、えー、続き電機はです、ね、今回ご紹介させていただきました Genesis Cloud c x をはじめとする、えー、音声基盤サービスを中心にですね、えー、サードパーティーのシステムを含めたインテグレーションであったりとか、えー、回線インフラ構築、えー、それから導入後の運用サービスまでですね、ワンストップで、えー、お客様のニーズに合わせてご提供させていただきますので、はいえー、ぜひあの皆様の音声コンタクトセンターの音声基盤であったりとか、えー、在宅運用にまつわるお悩みがございましたら、 ぜひ一度弊社にご相談いただければなというふうに思います。はい、えー、最後までご視聴ご清聴ありがとうございました。えー、以上が続き電気のプレゼンとなります。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、えー、皆様あのご質問をですね、どうぞ Q&A ボックスの方に入れていただければと思います。 今一つお質問いただいていますが、こちら後で QA コーナーで紹介させていただきます。でその前にですね、あの、せっかくですので、ちょっと泉さんにですね、私の方から、えー、少しお聞きしたいところがございまして、泉さん、ちょっと入ってきていただけますか はい、ありがとうございます。ありがとうございますで。先ほどあの少しお話が出たかと思うんですけれども、あの、まあ、在宅運用を活用する上でのメリットっていうのはいろいろあると思うんですよね。まあ、働き方が、やはり、まあ、これから今介護の問題もありますし、まあ、もちろん育児をされている方とか、まあ、そういった方が働きやすい環境、まあ、そうでなくても、やはりいろんな事情を皆さんお持ちで、 まあ、できるだけ在宅を活用して、お仕事できる環境があればいいなと思う中で、まあ、先ほど少し触れられた、そのこれまでセンター側としてはやりたかったけどできなかったですよ、短時間シフトですかね。とか、中抜けシフト。まあ、こういうのって本当に私もあのセンターにいた次第ですね。あの、残業を本当1時間入ってくれるだけで、本当に助かるのに、でもなかなか皆さんね、そのためだけにセンターに行って、 対応するっいうのはもちろんやっぱり難しくてこういったやっぱり在宅っていう状況だったら短時間とか、まあ、間抜けて、えー、こう間はちょっとご自宅戻られてご飯のようされて、まあ、そういうような 運, 動運用ができたらなと思うんですけどそのあたりっていかがなんでしょうか。センター内では、はいはい そうですよね。いや、これ本当にね、センター長にとっては夢だなって思うんですよね。<笑>はい。<笑>あの、私以前、こう、地方拠点のセンターを運営していた時には、割と本当に近隣に住んでいらっしゃる奥様方が多かったので、朝2時間来て電話を取って、で、昼間、<笑>はい、あの、はい、お家のことされたりして、夕方また2時間とか電話を取ってくれたりするということが、意外にできたことがあるんですね。はい、で、本当に助かったんですよ、そ, すね、それって。 はい、あと、その予想外に電話が多いけど、今来られませんかみたいに電話すると30分くらいで来てくれるとか、はい、<笑>あの、本当にですね、すそうなんです。ただ、それは本当に住宅街にあったセンターの特質だったので、はい、やっぱり都心とかですね、あの、はい、ビジネス街にあるようなセンターでは、ちょっとやっぱり非現実的だと思うんですよね。はいはい、でも、その代わりに、その、はい、この、 で、在宅って言ったらそれが可能ですし、うん、あの、はい、お母様方も保育園に迎えに行かなきゃ行かなきゃってやきもきすることもなくなりますし。うんうんうん そうなんですあとお買い物するにも昼間だったらのんびりいろいろ買えるけど夕方になったらもう売 り, 売り切れちゃってて欲しいものがなかったとかねいろいろあると思うのでただそれを今までは、はい、もしあいあのコミュニケーターさんがうんって言ってくれたとしても実際に管理するのが本当に大変なので、はい、それをエクセルでシフト作るって多分非現実的だったと思うんですよね。はいはい なので、でもここからそのワークフォースというか人員管理の仕組みで、はいうん、の在宅でもオンサイトでも、はいえー、投資シフトでもスプリットでもとか、もう1時間でも30分でもとか、はい、そういうことが可能になったら、もう最高だなと思ってるんですけど、なんか今、どの辺まで進んでるんですか、そういう管理ソフトって。WFM ですと、もちろんスプリットも作れますし、はい、そういった短時間シフトをシステム上で例えば応募して、 で、そこに、あの、応募いただいて、シフトに入っていただく。まあ、それで、例えば月間のその方の就業時間を計算することもできますので、あの、かなりこうい う, こう変則的な、あの、シフトを作成したり、それを管理するには、あの、使えるようになっていると思いますね。 ね、なかなか、はい、あの日本のセンターでワークフォースを使ってらっしゃるところってないですけど<笑>す、ね、ちょっとこれを機会にね、使っていただきたいですよね。ねそうですね、はい、あのなかなかなんでしょうね、エクセルの方が便利って思われがちなんですけれども、<笑>あのやっぱりサービスレベルをこうきちんと見ていって、この時間帯にあ何人、もし誰か入ってくれたらいいなっていうようなところ、非常に見やすくなっているので。 うまくそこと、まあ、オペレーターの方たちの働き方がこう、マッチングできたらいいなって思いますね。 いいですよねとか、まあ、時間によってとか、はい、もう本当にいい今から電話取れませんかみたいなのでね、極端な話、じゃ1本500円とかで取ってもいいわけですよね、よね夜1時、1時とかになったら、ね、そうですよね。はいろいろそういう柔軟性も広がるのかなと思うので、うんうん、やっぱりそのあたり、システム的に人員、はい、管理が楽になれば、そういうこともやろうっていう気持ちで働くと思うので、うんうん、そうですね、はい、ぜひそういう方向にどんどん発展していただきたいなって思います。 はいじゃあ次に山本さんに少しお聞きしたいと思うんですけれども、まあ、先ほどあの少し事例についても触れていただきましたが、はい、やはり皆さん、あのちょっと在宅事例ってど、どんなのかしら、システム面ってまあ結構、時間かかったりね、ね、うん、あのそうはいっても、うちはリソースもいないし、大変なんだよねって言われるような感じが多いと思うんですよね、そのあたり、いかがでしょうか。はいはい、そううですすねありがととございますえっと 弊社の方でですね、いわゆるあの、そういった運用管理を、えっ、ー、と、サポートさせていただく、あの、サービスだったりもちょっとありますので、ちょっとよかったら資料を少し共有しながらご紹介させてもらえればと思うんですが、はい。はい、お願いいたします。え、はい、っと、今、資料見えてますかね、はいす。はい、ありがとうございます。あの、今、あの、吉野さんおっしゃっていただいたようなですね、えっ、ー、と、在宅の、まあ、運用にシフトするにしても、まあ、システム面の えー、システムの運用面ですねを管理する、まあ、マンパワーがかけられないとかっていうのは、お客様の、あのー、課題があるかと思いますと、でそういったところですね、えー、とこちら、続き電気 の, のサービスになるんですけれども、えー、とお客様 の, そ, のそういった運用負荷の軽減だったりっていうのをご支援するサービスとして、えー、とキットフィットの運用サービスというのはご提供しております。 こちらですね、えっと、いわゆるその日々の運用面の課題として、例えばそのユーザー様 の, あのメンバーの入れ替わりであったりとか、 あとシステム面でいうと、電話の回線の構成変更だったり、番号追加変更とか、コールフローを変えたりとか、そういったいろいろ運用の管理面 の, あの課題というのが挙げられるかと思うんですけれども、弊社の方でで、補修部分はもちろんなんですけれども、そういった運用面の部分のえっと設定の変更追加であったり、作業、こういったところの運用管理というのを弊社が代行して、ご支援させていただくようなサービスになっております。 お客様によって、ですね、課題というのはそれぞれあると思いますので、あのご支援内容については、ですね、ご要望などを伺わせてもらいながら、あの最適なご支援というのをあ、ご支援策というのをですね、ご提案させていただくような形になっておりますので、はいまあ、こういったのをもし、あの課題になられているお客様がいらっしゃったら、あのご検討、ぜひ参考にしていただければなと思いい、ます。はい、ありがとうございます。はい では、えーと、QA の方に入っていきたいと思います。えー、質問をです、ね、いくつかいただいております。私の方から共有します。はい。まずですね、えーと、一つ目なんですが、VPN のインフラ環境整備不要というのはどういうことでしょうかというご質問をいただいています。これ山本さんですね。ちょっと答え可能でしょうか、はいはい、はい、ありがとうございます。 えっと、この VPN の, あの、まあ、環境が不要ですというのはですね、えっとまあえっと、実際にあるお客様で、えっと、在宅の、えっと、PC なりからですね、えっと、一旦その、えっと、VPN の環境を通して、えっと、お客様の社内の 社内欄からインターネットに接続しなきゃいけないといったような、まあ、セキュリティのポリシーをお持ちのお客様なりいらっしゃったんですけれども、まあ、そういったお客様に対しては、ですねもちろんあの VPN の, あの環境だったり、お客様でお持ちだと思いますので、まあ、そういった、えっとまあ、VPN 越しに社内欄からインターネットに抜けるような形で、えっと、Genesis Cloud に接続するというような構成を取っているお客様ももちろんいらっしゃるんですけれども、まあ、もしですね、あの まあ、セキュリティのポリシーなりとか、お客様の考え的にまあ VPN のそういった社内ン経由じゃなくてもいいよというようなことであれば、ああ在宅の PC からですね直接その g ェ n e s クラウドの方に接続して、g e n e s s クラウド自体はそこで利用することもできますので、もしお客様の方で許容されることがあれば、そういった VPN の環境もあのいらずにえと構築できるといったようなところのえお話でございました。 はい、ありがとうございます。えー、こちら回答をよろしかったでしょうか？もし追加でご質問などございましたら、また追加でいただければと思います。はい、ではえっ、ー、と2つ目のですね。ご質問になります。こちらは、えー、泉さん宛だと思います。オペレーター間のコミュニケーションのために雑談タイムよく聞きますね。雑談タイムを活用する話はよく聞きますが、効果的でしょうか？っていうお話なんですけど、いかがでしょうか？はい、えーともうこれ、本当にその先？ スターによよるっていうところなんですよねあの、まさにさっきお話ししたみたいに一人暮らしの方が多くて、割と若い独身の方々が多いセンターさんでは、なんかその雑談タイムが良かったっていうお話も聞くんですけれども、あの意外にこうお子さんがいらっしゃる子育て世代の方だったりとか、あともうちょっと上の、えー、方々だと、まあ、 雑談タイムはやってもいいけど、わざわざ雑談しに集まるんだったら他のことしたいな、みたいなお話も。そう<笑><笑>なんですよね。まあ、たそういう世代の方って、まあ、あえてそんなのいらないよとは言わないので、あの、表面的にね、いらないとか、あの、価値ないっていうことはないんでしょうけれども、まあ、いや、うんまあまあ、まあ、なくてもいいよね、みたいなお話っていうのもありまして、ただ、なんか、雑談 言っちゃうと本当に雑算みたいなんですけどやっぱりこう仕事終わった後にクールダウンって本当は人間必要なんだと思うんですよね。そうですね、うんはい、会社行ってればね電車の中でちょっとこうねなんか YouTube と見たりとかあのネットニュース見たりとかするとクールダウンあるんでしょうけどお家にいるとそれがないのでああのまあ、イメージ的にはリアルでやるんだったら帰り際にあのロッカールームとかブレイクルームでちょっと。 今日こんなお客さんに当たっちゃってさ、みたいなガス抜きというか、ちょっとそのクールダウンするっていうのはあってもいいのかなと思うんですよね。だからそういう意味で幽霊とかを上手に活用して、えー、セッションはあのマネージャーとか SV さんはそこで抜けるけど、あのこのままセッション開いとくから、あの残りたい人のことをおしゃべりしてねとか、 そういうところでもいいのかなっていう気はしました。やっぱ根本の人間関係ができているかどうかっていうところが問題なので、そういう意味ではリアルな時にもしっかりと人間関係<笑>作っておいていただけるといいのかなっていう気はいたします。ですね。じゃちょっとそのオペレーターさんのま状況とかに合わせて、まそこはフレキシブルに活用していった方がいいっていう。 感じですね。そうですね。まあ、うん、ただ何らか仕事以外にあの、うん、普通に来やすく喋れる機会っていうのは、はい、何らかの形であった方がいいとは思いますので、そうですよねはい、はい。そこは皆さんの工夫とかも、うん、あのコミュニケーターに聞いちゃってもいいのかもしれないですよね。そうですね。アンケートとか取ってもいいかもしれませんね。うん、そん気がします、はい。はい、ありがとうございます。うん、そしたらえっと最後のあ、ご質問になりますけれども。 えー、っと、あまた追加できましたね。と, とりあえずちょっと次の質問できますが、モバイルフォンを使用した場合、お客様の電話番号はモバイルフォンに履歴として残りますの、ね、セキュリティ的にそこは問題視されないですかというご質問ですけれども、山本さん、いかがでしょうかはい、ありがとうございます。えっと、はい、モバイルフォンを利用した場合なんですけれども、えっと、まずその、 本当にかけてくる家電車さんの、えっと、通話っていうのは一度そのジェネスクラウドのまあシステムの中に入ってから、えっと、モバイルフォンに対してその入ったものをまた転送をかけるような形でモバイルフォンに通話をかけるような形になります。なので、えっと、実際にモバイルフォンに、えっと、履歴として残るのは、えっとまあ、お客様だったり、えっと、ジェネの準備するジェネスクラウドの、えっと、か環境 で使っている回線の番号になりますので、実際にかけてくる家電車様 の, あの番号っていうのが、モバイルフォンに履歴としては残らないので、えっと、そういった面では、セキュリティ的には問題ないかというふうに考えております。はい。そうですね、あの、そこ、まあ我々社員もこのようにして使ってるんですけど、えー、はい。電話、はい、自分のモバイルフォンには、えー、残りませんし、まあ、そういって、まあ、この方法を使って在宅に。 移行されたお客様も結構いらっしゃいますよね。そうですね。はい。はいうん、ぜひその辺りはご心配されずという、うんはい、ところです ね, ねで、はい。はい。ありがとうございます。でもう一問ご質問かと思います。ちょっとご感想でしたので大丈夫そうです。はい。こちらであの質問いただいたものすべてになりますけども、皆様よろしかったでしょうか。また追加でございましたら、えー、ぜひですね、えー、遠慮なくご連絡をいただければと思います。 ではですね、ここで皆様にアンケートをお願いしたいというふうに思います。またですね、投票機能が皆様の前に、はい、出ているかというふうに思います。 ぜひですね、あの、こちら、あの、本日の感想を入れていただけると非常にありがたいです。まあ、我々からの、あの、何かアクション欲しい、まあ、資料が欲しい、今日の資料が欲しいというところも、えー、結構です、ね。入れてください。そして、あの、今日のセミナーの評価ですね、ぜひお聞かせください。今後の参考にさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。まあ、あの、今日はですね、 あの在宅をテーマにさせていただきましたけれどもまあ、ジェネシスでは色々な、まあ、テーマーを設けてましてセ、ね、ミナーを、えー、行っておりますのでまたそういった、えー、他のセミナーにも今後ご 参, 考あのご参加いただければと思いますはい、皆様投票ありがとうございました、えー、では投票の方を終了させていただきたいというふうに思いますありがとうございます はい、そうしましたら本日約1時間にわたりまして、セミナーご清聴いただきましてありがとうございます。製品やサービスに関するお問い合わせはこちらジェネシスもしくはえ鈴木電機さんの方に。 お願いいたします。この QR コードをスマートフォンなどで読み取っていただけましたら、お問い合わせフォームが開くようになっております。はい。ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、本日、ご清聴いただきまして、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。これにて、セミナーを終了させていただきます。失礼いたします。